こんにちは、ブロードです。今日はですね、久しぶりに動画編集で月5万円稼ぐ方法を、えー、ディレクチャーしていこうと思っています、えー。以前ですね、1年前に動画編集で月5万円稼ぐ方法という形で、えー、放送したんですけども、それがすごい反響がありまして、えー、なんといろいろとね、3万再生ぐらい行ったんですよねで。今回はそのリメイクとして、2020年にじゃあどうするの今後、えー、動画編集で仕事したい人に向けて月5万円稼ぐためのチップを、えー、情報をまとめていこうと思います。僕のチャンネルではこうした。 動画編集の仕事だったりだとか、あとはフリーランスの仕事、プラスコストパフォーマンスのいい生活をしながら、どんどん新しいことに挑戦していく人に向けた動画をどんどん発信してます。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。今日はですね、動画編集で月5万円稼ぐ方法なんですけど、皆さん何だと思いますかいろいろとあるんですけども、やっぱり動画編集で仕事したいなとか、Vlog が流行ってるから、Vlog やってみたいなって思ってる方もめちゃくちゃいらっしゃると思います。で、YouTube 流行ってるから、YouTube で稼げるんじゃないかっていうふうに思ってる方もいらっしゃると思うんですけども、 前回僕は YouTube の収益を公開しますっていう動画を作ったんですけどもまあ稼げないんですよね難しいです YouTube じゃあ実際 YouTube を編集する側ってどうなのっていうと意外に稼げるというか YouTube やってみたい人もめちゃくちゃ増えたし動画編集やれる人も増えてきたんですけどもじゃあどうやって戦っていくのか営業していくのかスキルをつけた後にどう営業していくのかって話を詳しくまとめていきます 実際やっぱ動画編集で編集できる人増えてきました。で、以前、1年前はですね、動画編集は参入障壁が高いっていう風に言ってたんですけども、それはどういう理由かっていうと、まずパソコンがいいスペックの、えー、最新のとか、えー、機能が高いパソコンじゃないと編集できませんよっていうのが1点。だいたい20万から30万円の機材の金額がしますよねっていうところが参入障壁。ハードルが高いっていうところを挙げました。で、2つ目のポイントは、動画編集のソフトがすごく高いので、ね、 例えば月額で言うと 6,000 円ぐらいかかったりだとかあとは会計だったとしても3万 7,000 とか4万円近くかかってくるのでそれを持ってる人自体が少ないだからこそ動画編集をやってる人も少ないから簡単ですよねっていう話をしたんですがここ1年でガラッと変わってきて動画編集を稼げるってことを分かった人たちがどんどん入ってきましたなんでそういった30万20万円ぐらいのパソコンを持ってプラス動画編集のソフト5万円ぐらいをかけて編集を仕事にしてる人も増えてきてました で実際でも技術をつけたものの営業が難しいなと思っている方もめちゃくちゃ多くて今回はその営業のポイントについてまとめますまず一つ目何がいいかってやっぱり動画編集は YouTube の編集すごく えー、いいなっていうのがあります。月5万円稼ぐんだったら YouTube の編集いいですよね。で、特に営業の仕方がわかりませんっていう人にとっておすすめなのは Twitter で営業することです。えー、僕も結構 Twitter で動画編集 の, あの編集者を募集したりしてたんですけども、やっぱりインフルエンサーというかちょびっとしたプチインフルエンサーって、えー、動画編集 や, りやってほしいとか。 え、動画編集できる人を探してたりするんですよね。そこでツイッターでゆるぼ、ゆるく募集しますっていう形でツイッターで募集してたりするんで、おすすめは、えー、ツイッターの検索欄で検索することです。動画編集募集とか、えー、っていう形で検索するとちょこちょこっと出てきます。だいたい1本3000円から5000円ぐらいがスタートなんですかね。相場感で行くと1本5000円か3000円ぐらいの値段になってて。で、僕にも結構ね、DM が来るんですよ。以前動画編集 っていうふうな募集をかけていたのが残っていたらしく、それを見てくださった方が DM くれるんですけど、まあ、やっぱピンキリなんですよ。で、その DM を送ってくるような人たちに、やっぱり人数が多いんですけど、なかなか いいいいななと思う人がいないんですよね。提案文が下手くそだったり何を言ってるか分からなかったりっていう方が結構いらっしゃるんでちょっとしたテクニックを、えー、加えるだけで簡単に営業できるのかなと僕は思ってますまず一つはポイントはですね DM を送る時のポイントは自分の作品の URL を送ることですこれめちゃくちゃ重要でやっぱり どんな編集ができるのかえ分からないっていうのが一番の問題かなと思ってます。で、一個来た案件は僕のところに DM が来たんですけどもう動画編集できますよって。動画編集できます。えー、アブローダーさんの動画はめちゃくちゃ下手くそなんで、あの編集しますよっていうふうに、あの、喧嘩を売るような形で DM が来たことがありました。まあ、正直、まあそんなかっこいい編集はしてないですけど、まあその理由は、まあ、スマートフォンで。 え、アプリで動画編集してるんで、そんなにかっこいいのは作れないっていうのがあるんですけど、喧嘩越しで DM する人もいました。そんなんね、論外というか、自分が受ける側になったらわかると思うんですけど、そんなね、人を相手にしたくないと思うんで、まずは最低限 の, あの謙虚さ、必要かなっていうのがあります。で、二つ目何がポイントかっていうと、自分の URL を載せた時に、その URL が、その、 動画編集を依頼してるインフルエンサーだったり、プチインフルエンサーの思考に合ってるか、好みに合ってるかどうかっていうのをポイントにしてください。結構、その過去のポートフォリオだとか、過去の編集データを送ってくれる方がいらっしゃるんですけども、もういろんなね、そのジャンルのを貼っつけて、何か当たればいいなっていう形で送ってくる方も結構いらっしゃるんですよね。なんで、どれを見てほしいのか、一, 一目でわかるようにするべきなんで、自分が この人に合うような動画編集の URL をしっかりと適切な部分を貼るっていうのはポイントができますまずは DM を送るんですけども DM を送るときにすごく注意をしてそのインフルエンサー動画編集を依頼してくるような人に合う動画をしっかりと貼ってくださいこれめちゃくちゃ重要です一つ目は YouTube で月5万円稼ぐためには DM を送ったりするのがいいんですけどもその DM もちょっと工夫してしっかりとそのインフルエンサーに合うようなあの提案の仕方をしてくださいっていうのが一つ目でした 次2つ目新しいんですけども YouTube の編集以外にもおすすめのポイントがありますそれ何かっていうと YouTube のエンディングだったりオープニングを作ることなんですよこれ意外にやってる人少ないなって思うんですけどもオープニングとエンディングって意外に YouTuber さんって欲しかったりするんですよ僕もプチ YouTuber として底辺 YouTuber というかボトムの YouTuber としてエンディングとオープニングかっこいいのが欲しいなと思ってました 正直昔使ってたのも好きだったんですけども今回僕は依頼をしてエンディングを変更することになりましたで最近エンディングが変更されてるんですけどもそれも依頼してやりましたこれ何かっていうとテンプレートではめ込むんですよねこれ面白いのがテンプレートで作れるんです動画のエンディングとオープニング結構あのモーションのテンプレートっていうのが色々と売られてたりだとかあと月額課金制であったりするんですね そのオープニングと、えー、エンディングのテンプレートにはめ込んで動画を作ってかっこいいエンディングとオープニングを作ってあげるっていうのもポイントになります。これ大体1本5万円ぐらいの。 金額が動くくでですごくおすごすおめですで特に、あの、格好つけるタイプの、えー、YouTuber だとか、僕みたいにちょっと見栄えを良くしたいなと思ってるようなタイプのところに DM を送ったりだとか、あとは募集しているところに、えー、依頼かけてみたりだとか、特にまずは一本作ってみて、こんな動画が作れますよっていうのを、えー、プレイで作ってみて、そこから DM を送ってみるのも面白いかもしれません。僕は今回作ったのも必要ないんですけれども、そういった YouTube をやってる方に対して直接営業かけるのも面白いかもしれません。 で、二つ目は何かっていうと、YouTube のエンディングとオープニングをテンプレートで作って、サクッと収入するっていうのも面白いかなというところです。で今回僕はオンラインサロンの営業という形でチーム、チームの中で動画編集してくれる方を依頼して、で、募集をかけて完成させたんですけども、そういった形でオンラインサロンを使って営業をかけていくのも面白いかもしれません。いろんな方がね、プチインフルエンサーの方がいろいろとオンラインサロンをやってるんで、そういったところに入って営業をかけるのも面白いです。 次3つ目なんですけれども何かっていうと YouTube の登録ボタンですこれ結構やってる方も少ないかなと思うんですけども YouTuber さんって例えばそのチャンネル登録してくださいねっていう形でこんな右下とかについてるあのボタンだとかあとはそのねチャンネル登録よろしくお願いしますっていうような文言を欲してます実はえ僕も最近お願いしてつけてもらったりするんですけどもちょっとスマホでね 編集しにくかったりとか、スマホで使いにくかったらちょっとやめたんですけども、そういったテンプレート、チャンネル登録お願いしますみたいなボタンとかを欲してるんで、そういったボタンを作って、それをモーションで売ったりだとか、あとはネットのクラウドサービスで売ったりだとか、っていうようなココナナで売ったりだっていうのこともできると。月5万円稼ぐための3つ目のポイントは、YouTube のボタン、登録ボタンだったり、再生ボタンだったり、あとは、え、ー YouTube の宣伝だったり Twitter の宣伝 Instagram の宣伝っていうところを作ってあげるっていうのも面白いかなというところです次4つ目4つ目なんですけども YouTube のコンサルタントになることですで YouTuber 僕みたいな8000登録ぐらいの YouTuber さんって結構悩んでたりするんですよね YouTube が流行ってるっていうふうに言われていてビジネス系 YouTuber がいっぱい出てきたりだとかあとはミニマリスト YouTuber がいっぱい出てきたりだとか でも実際うまくいってない人も結構いらっしゃいます僕みたいに結構苦戦してる人も多いんでそういった方に YouTube のコンサルをぜ、え、ひ、ー、やりましょうかとか一緒にやりませんかっていうふうな形で DM を送って一緒にやるっていうのも面白いですで正直いろんなねあの個人事業主の方とかフリーランスの方って YouTube が儲かるとか YouTube の, あの今後の伸びをちゃんとキャッチして それを配信したいな、でも配信したいけど何していいか分かんないなっていう人も結構いらっしゃるんですよ。そういったあの今からやりたい、やってみたいなと思ってるニーズにピンポイントで打ち込むっていうのもおすすめですで。特にインスタグラムやってたりだとか、インスタライブやってる方だとか、あとは YouTube 興味あるよっていうようなつぶやきをしてる人、Twitter でつぶやきをしてる人に向けて DM を送って、あ、よかった、一緒にやりませんかみたいな営業をかけていくと月5万円ぐらいになる。 収入にななって、えー、面白いかなっていかう感じですで僕のやってるオンラインサロンでも、えー、YouTube やりたいっていう人が結構いらっしゃるんですよね。YouTube やりたいけど何していいか分かんないっていう人もむちゃくちゃいます。そういったところで YouTube のコンサルタントとして、えー、YouTube の編集を今後やっていきたいだとかこれまでやってきたところを、えー、情報をシェアするんでよかった一緒にやりませんかっていうような提案も 面白いいのかなっていうとうころで今日は4つ目に YouTube のコンサルタントで月5万円稼ぐっていうところを持っていきました今日はですね4つのポイントをまとめてお話ししてみました1つ目がやっぱりまだまだ YouTube の編集面白いですよって話でまあ正直ですね最近色々とアルゴリズムも変わったりだとかあと編集のアプリもすごく増えてきました 僕で言うと、もう全部スマホで編集して、スマホでテロップ入れて、で、自動でテロップ入れたやつを手直ししてアップするっていうことをしてるんですけども、そういった自動アプリも出てきてるんですが、まだまだ YouTube の編集もいけるのかなというところで YouTube の編集1個目にあげました。で、2つ目何かっていうと、YouTube のエンディングオープニングをテンプレートで作ること。で、3つ目は YouTube の登録ボタンだとか再生ボタンを作ってあげる。4つ目は YouTube のコンサルタントになってみるっていう話をしていきました。